えここからは、えっと、ズームで参加している方へのご案内になります。えっと、現在、あのは特化し5分前ですが、えっと、発表前にズームの操作の練習をしたいと思います。えっと、質疑の時間でズームの挙手の機能を使いますので、えっと、こちら、ズームの画面下の参加者アイコンから挙手ができるようになっていますので、えっと、操作に慣れるために挙手をお願いします。あ,、はい、ありがとうございます。えっと、皆さんもぜひ。 あの挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。え、は、っ、い、と、こちらで大丈夫ですので、えっと。挙手はやめていただいて結構です。え、こちらまた、あのトーク中はズームのチャットの方に質問や感想を書いていただいても。大丈夫です。えっと、質疑の時間がありましたら、あの。 こちらに書いていただいたチャットの質問は読み上げていきたいと思います。でまた YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコン JP の番号1番です。え感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてあのツイートしてみてください。よろしくお願いします。 ではそろそろあのトークの方を始めていきたいと思います。えそれではこれから、えっと、西本さん、須山さん、三田さん、海鮮さんの発表を始めたいと思います。えタイトルは広島における地域パイソンコミュニティの立ち上げ方と続け方です。発表時間は質疑を含んで30分です。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。 えビデオをあのオンにしてからあの読み上げてくださいお願いします。はいよろしいですか。はい大丈夫です。私の名前は西本です。私の名前は三田です。私の名前は海鮮です。私の名前は瀬山です。あのこれを読み上げ実行ではないといけない。あ続き言いますよ。はいわ、はい、かりました。発表のタイトルは広島における地域パイソンコミュニティの 立ち上げ方方と続け方です発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。パイコン JP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。えっと、はい、それでは、えっと、西本さん、顔面共有をお願いします。 はいありがとうございます、えーっと。少々お待ちください。マイクの方は大丈夫です。 それでは始めさせていただきます、えー、それでは西本さん須山さん三津田さん海鮮さんを拍手でお迎えくださいお願いしますはい、えー、西本です広島における、えー、地域パイソンコミュニティの立ち上げ方と続け方、えー こういうお話なんですけどえ、まず広島県の場所を確認しましょう。えー、と関西 と,、えー、と九州、福岡の中間ぐらいですね、えー、こういう場所から、えー、私たち、今日登壇しております。えで、えー、自己紹介ですけど、今日は、えー、西本、三田、海鮮、須山、この4人で、えー、登壇します。私ですけど、えー、よくあの西本 っていうアカウントで活動しております。出身は広島で東京にいたり京都にいたりしている間、大体大学の教員をしていて音声対話ですとか視覚障害者の支援技術なんかをやってました。そこでまあオープンソースソフトウェアと関わることになって PyCon Mini JP2011 年では登壇もさせてもらいました。でその後、 えー、2011年の春から広島にまた戻ってきて基本的にリモートワークでフリーランスであったりスタートアップの仕事を立ち上げるのを手伝ったりみたいなまあプログラミングとか、えー、マネージャーみたいなことをいろいろやっております、えー、同居しているのは、えー、と犬と、えー、最近、えー、子猫が家族に加わって、えー、と夫婦と、えー、犬猫で暮らしています でえっと、私のアイコンにいるアンナっていう犬なんですけど、うちで吠えるとスラックに通知するみたいなのを自分で作ったり、そんなこともしております。オープンソースなんですけど、NVDA 日本語チーム。えー、NVDA とはノンビジュアルデスクトップアクセス。これは Python で開発されている Windows の画面読み上げソフト。目の不自由な方がコンピューターを使うため の,、まああのツールですね。これに関する活動を えー、広島に帰ったあたりから本格的にやっていて、開発ですとか翻訳、あるいはそのユーザー向けのイベント、えー、NVDA に関連があるようなウェブアクセシビリティ の, あの活動なんかをしております。PyConJP では、えー、NVDA に関するイベント、スプリント、ポスター発表、コミュニティ紹介なんかをいろいろしてきました。えー、皆さんにもあの馴染みが終わりだと えー、ありがたいですさて、えー、今日伝えたいことなんですけど、あの地元で Python コミュニティ活動を始めたい人、あるいは参加したい人のお役に立てればいいなと思っています。今、スライドには、えー、去年の p y コ o n ニ広島の集合写真を写していますけど、まあ、なんかこうやって盛り上がれると楽しいですよね。えー、こういう活動を立ち上げてみたい。 あるいはもうちょっと小規模なものから始めてみたい、スタッフをやってみたい、さらにそれをリモートでやってみたいみたいな感じで、いくつかの立場、視点からお話を今日します。まず僕からですけど、パイコンミニ広島、2015年に立ち上げ、年明けぐらいから検討してました。もともとは、 あの広島と東京両方の技術者コミュニティにつながりがあっていろいろ活動した経験があるのであの、まあ、僕がやると地元と Python 両方に貢献できるなと、まあ、僕がやるしかないなみたいな感じにその時は思えたでもう一つは PyConJP でいろいろ活動させてもらって広島から PyConJP に一緒に行く仲間がいると PyConJP が楽しくなるなと思いました で一方で、PyConJP、まあ、アソシエーションっていっぱい情報を出してくださっていたり、運営オープンにやってくださったりしていたので、あの2015年の年明けぐらいには、パイコンミニを、まあ、やることを支援するよというようなお話を、まあ、耳にはしていて、でそれで、えー、2月ぐらいに広島の勉強会の、えー、と懇親会でこういう話をして、えー、人を、まあ、あの巻き込み始めました。 現在まで4回パイコンミニ広島を開催しています。大体10月から11月の時期です。トークを募集して採択者に登壇していただくっていう形式を一応こだわって続けております。過去には石本敦夫さん、佐藤春夫さん、柴誠二さん、昨日の基調講演の方ですね、磯蘭水さん、こんな感じで p、まあ、パイコン j p でも 著名な方々をお招きしています参加者数は2015年最初に始めた時は40人でした去年は約70人が参加していましたで10月に開催するようになった一つの理由は、えー、10月の第2週ごろの週末に大体広島県内で、えー、日本酒が好きな人がいっぱい集まる西条酒祭りというイベントがありましてあのこのスケジュールに合わせて パイコンミニを開催すると、えー、翌日みんなで酒祭りに行ってわーいって盛り上がれるっていう、まあ、そんな感じでこんな日程に、えー、ここ何年かはしておりました、えー、私自身もパイコンミニ広島をただあの運営するだけではなくて自分も喋りたいと思って、えー、ネタを仕込んで頑張って喋ったこともあります、えー、2016年には、えー、ESP8266 っていうマイコン 低価格でワイヤレスが使えるっていう当時流行り始めたマイコンでマイクロパイソンを使ってこんなことができますよっていう電子工作絡みのプログラミングのデモを交えたトークをしたりしました。これあの雑誌 の, あの記事書きませんかっていう仕事につながったりして結構なんか見てもらえたようです。こんな感じでやってきたんですけど 立ち上げ方続け方を振り返ってみると、まあ、難しいことは、まあ、少しずつチャレンジしてきたかなと思います。例えばあのお金がかかったりそのスケジュールの制約につながるようなその会場予約できるだけ面倒くさくなくって確実にできるお金がかからないようにあの大学の知り合いの方を頼って施設をあの無料に近い値段でお借りしたりとか。 えー、早々とと抑えたたたりみたいなことをしましまデザイン的なこともいっぱいやっぱりカンファレンスだとやりたいんですけど最初は本当に1個ロゴを作るところから や, やりましたノベルティは何年目かで僕がやるっていう人が出てきたらじゃあやろうかっていう感じでしたスポンサー対応なんかも、まあ、余裕が出てきて3年目ぐらいから、えー、イベントの有料化スポンサー対応みたいなことをしました録画配信はうまくいったりいかなかったり あのなんかぶっつけでやったりみたいな感じです。で一つあの先ほどお話ししたスクリーンリーダーの活動の延長線上で僕このイベントをやってるもんですからアクセシビリティあの障害のある方がお越しになった時にはできるだけ配慮したいと思ってやっています。これは一応私たちの行動規範には書いているんですけど、まあ、今のところとても大変な思いをしてこれに対応したっていう実績はまだありませんまだこれからです。 私たちまだやってないのは、例えばランチを提供するとか、マルチトラックにするとか、そういったことはやってません。どうしていくかは、まあ、最後にまた今後の展望でお話します。こういうことをやっていくと、あともう一つ感じているのは、他のイベントに参加する意識が変わってくるなっていうことです。例えば、あのパイコン j p に出るときに、あの名刺交換しても、あの広島から来てます、広島でこういうイベントやってます、協力してくださいみたいな。 なんかそんな感じで、あるいはそのいただいた名刺で、じゃあすいませんけど、トークお願いできますかみたいなことも あ, のありました。そんな感じで、PyConJP でなんかあの、頑張ろうみたいな気持ちになります。あるいはその地元のイベントで、IT 系のイベントですけど、の Python のイベントもあるんで、協力し合いませんかとか、 まあ、少なくとも日程被せるのやめてくれませんかみたいなそういうまあお互いの横のつながりをいろいろ大事にしますあとは他の地域の Python イベントとうまく連携したい、えー、協力できませんかとかまあ少なくとも行ったり来たりし合いましょうよみたいな話があの楽しくなってきますあと地方でやっぱりエンジニア向けのイベントって学生にアピールしないとなっていうのはあってあの学校の先生ルートで あの告知をしたり、トークの募集をしたり、あるいはその学生スタッフの人に、なんか懇親会もあのなんだ優遇するので、スタッフやってくださいみたいなお願いをしたりしてきました。あとはですね、PythonBootCamp、PyConJP アソシエーションが初心者向けのイベントを講師も派遣していただいて開催できるんですけど、これをあの開催して、そこで集まった方にずっと つながってもらうそして い, いつしかスタッフになっていただくみたいなことをやってきましたでそうやって一人でできないことを一人で抱えないで仲間を増やして仲間に頼っていきたいっていうやり方をしていこうとした時に広島で毎週必ず開催している黙々会があってですねここにちょっとあの助けを求めましたじゃあここから三田さんお願いします はい。画面変わりましたか。えー、っと、すごい広島 w i ズ p y t h o n 毎月開催の Python 勉強会について三津田が発表します。よろしくお願いします。聞こえてるかなはい。えー、っと、まずは自己紹介からです。MU2IN と書いて無人というハンドルネームで活動しています。普段は普通の Java エンジニアをやっているんですが、たまに Python でツールを作ったりとかもしています。 主なコミュニティ活動としては、すごい広島という毎週水曜日に広島で開催している IT 黙々会を主催しています。先ほど話があったように、2017年4月からは、西本さんと一緒に毎月、すごい広島 w i ズ p y t h o n というのを共同で主催もしています。また、年に1回のパイコンミニ広島では2018年からスタッフとして参加しています。 パイコン JP では2018年、2019年ともにコミュニティブースを出展しています。すごい広島 WithPython とは、広島で月1で開催している Python の勉強会です。パイコンミニ広島やパイコンブートキャンプイン広島に参加された有志が、Python の情報交換をできる場を作ろうと立ち上がったのがきっかけで作られました。私が主催しているすごい広島の一角を借りて、 月の最後の水曜日に合同ですごい広島 WithPython というタイトルでイベントを立ち上げています。すごい広島 WithPython の様子はこのようになっています。コアキングスペースの机を何個かお借りして、プロジェクターで画面を共有しながら、みんなで持ち寄ったネタを話したりとか、まあ、雑談をしたりとか、仲良く進行しています。最近はコロナで外出ができなくなったため、 ズームでオンライン勉強会として継続しています。すごい広島 WizPython の立ち上げ方と続け方について意識している点を3点ほど挙げたいと思います。まず最初は開催日を固定するということです。すごい広島では次の最終水曜日はすごい広島 WizPython の日として必ずコンパスを立ち上げるようにしています。 開催日が確定するので先の予定が調整しやすいですし、1ヶ月の間に何かネタを考えることも簡単にできるので、そういった感じで継続しています。おかげさまで今月で41回目を迎えることができました。2点目はテーマがなくても開催するということです。初めの頃は Python Boot Camp のおさらいであったり、ジャンゴチュートリアルを見たりとか、 テーマをある程度決めていました。しかし、主催者側の負担が大きくてなかなか継続しませんでした。そこでテーマがなくても勉強会はできるのではないかと考え、最終的に参加者が LT を持ち寄る形式になりました。また、スライドがなくても気軽に雑談したり、何かネタを話したりすることができますし、話題のウェブの記事を紹介したり、ドキュメントを読んだりしたりすることもありました。 最近は PyCon JP2020 年公式サイトでセッション内容の予習を行ったりもしました。実際ネタがなければ黙々会という形式で続けようかという意見もあったのですが黙々で終わった試しはありません。3点目です。3点目はとにかく継続が大事ということです。継続することでコアメンバーが増えましたし、コアメンバーが率先して運営を手伝ってくれるようになりました。 またその中で発表してくれる人も増え、まあ、毎日何かしらネタで喋って2時間喋れるようになりましたこれらは場を継続して作ることによってそれ自体がコンテンツになったのだと感じています最後にすごい広島ウィズパイソンを続けてよかったことを話したいと思いますとある会で参加者の小栗さんがパイソンでお絵かきパズルを解いてみたという LT を発表しました そんな中参加者の一部がこれ面白いので PyConJP の CFP に出してみればという一言がきっかけで最終的に PyConJP の CFP に出してそれが採択されて2018年に小栗さんが発表することになりました翌年は2019年には、えー、このあと発表される須山さんが2020年は私たちが今ここでコミュニティの話を続けています コミュニティ内で PyConJP、まあの登壇が続いているので、これからも続けていければいいかなと考えています。以上ですごい広島 WithPython についてのお話は終わりです。私たちの経験、どうでしたでしょうか皆さんも、すごいまる w i t h p y t h o n を地方で始めてみませんかということで、次はすごい広島 WithPython に参加している中で、パイコンミニ広島のスタッフにもなってくれた海鮮さん。 どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。えっとカンファレンスの参加者がスタッフになって気づいたことということで、えっとタイトルでスタッフになることのメリットとデメリットについてお話をさせていただきます。海戸と申します。よろしくお願いします。まず自己紹介をさせてください。自己紹介なんですけども、私がパイコンミニ広島のスタッフになったきっかけをお話しさせていただきたいと思います。えっと私は 2011年、東京在住だったんですけども、えっと、パイコンミニ JP、パイコン JP 第1回に参加していました。それからしばらくして、しばらくパイコンには参加していなかったんですけども、2017年10月に東京から広島へ、えー、帰りました。それからまた1年経って、2018年10月のパイコンミニ広島2018にスピーカーとして参加することになりました。 その際に座長の西本さんにスタッフをぜひと言われて初めてスタッフという役割があるんだなということを知りましたまたそれから少し時間が経って2019年の3月頃からすごい広島リズパイソンに参加するようになりましたえっとこれをきっかけに広島のパイソンコミュニティとの交流が始まりっとパイコンミニ広島結果としてパイコンミニ広島のスタッフになりましたで今日のお話なんですけどスタッフになることのメリットとデメリットについてお話をさせていただきます まずメリットの1つ目なんですけども、強い人たち、えーと、技術力やモチベーションの高い人たちに囲まれるというものがあります、えーと。これはピア効果と言われるものだと思うんですけども、強い人たちに囲まれると、自分も強くなると努力するというメリットがあります。また、技術的な話をすると、詳しい人たちからいろいろと教えてもらえます。他にも、自然と先端的な話に触れられるというメリットもあります。例えば、Python3.9 の新機能ですとか、Python3.10 で入るかもしれない機能といったものが、 自然とと耳に入ってくるというメリットがありますメリットの2つ目なんですけどもそれはコミュニティとのつながりが作りやすいというものです昨今コロナの影響で勉強会等がオンライン化していろいろなコミュニティに顔を出せる機会が増えてきていますえっと私の場合パイコンビニ広島のスタッフですという紹介をすると話題を作りやすくて、えっと、親しくなる機会が増えました実際にコミュニティ間のつながりが得られた機会としては 今年、えっとパイコン JP のチュートリアルを担当する機会に恵まれたというものがあります。明日8月30日にパイコン JP とのチュートリアルがありますので、是非とも皆さんご参加いただけると幸いです。メリットの三つ目になんですけども、それは OSS オープンソースソフトウェア活動への貢献というものがあるということです。えっと私はカンファレンスのスタッフというのは広い意味での OSS への貢献だと思っています。 OSS 活動は企業から評価されることもありますし、そもそも OSS 活動を積極的に行うことによって、OSS 活動を評価してくれる企業とのつながりを得ることができるというメリットがあります。また、メリットの4つ目なんですけども、カンファレンスを自分のやりたいものに近づけることができるというものがあります。例えば、キーノートスピーカーの選定に関わることができます。えっと、話を聞いてみたい人を推薦することで、その人の話を聞く機会を得ることができます。できたりします。 え例えば、私の場合、パイコンビニ広島2019キーノートのイソランス水さんをキーノートスピーカーに推薦することで、イソさんのお話を伺うことができるというメリットがありました。5つ目のメリットなんですけども、それはカンファレンスの裏側を教えて勉強になるというものです、えっと。カンファレンスをゼロから作り上げる経験を得られることができますし、そうした経験は自分で組織を作って何かをやろうとするときに大変参考になると思います。 例えば、チームで使うツール等の習得ですとか、様々なサポートの存在について知ることができるというメリットがあります。最後のメリットなんですけども、それはやっぱりシンプルに楽しいというものだと思っています。私自身はシンプルにやってみて楽しかったです。ただ、これは人それぞれで楽しくなと思います。楽しくなければ、一回だけ や, めやってみてやめるのも手だと思っています。そしてそ、そこら辺にうるさい人はおそらくいないはずなので、 ぜひとも積極的に参加してみてほしいと思っています。最後にデメリットについても一つお話をさせてください。デメリットとして時間や手間がかかるというものが考えられます。ただ、これは意外とそうでもなくて、強制されて何かをしなければいけないということは基本的にはありません。忙しいのは大体カンファレンスの1ヶ月前くらいだったりします。ということで、ぜひとも皆さん、スタッフとして参加してみてください。えっ、ー、と、それでは、 次は、パイコンミニ広島およびパイコン JP でスタッフとして活躍されています須山さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは、東京のコミュニティから広島のコミュニティというタイトルで須山が発表していきます。まず自己紹介させてください。僕の名前は須山麗と言いますで。Twitter などの SNS は R ホボロというアカウントでやっているので、よかったらフォローしてください。 Python 歴なんですが、学校は10年くらい使ってますので、学生時代に出会ってからずっと好きな言語として使ってきています。で、普段の業務も Python 使っていて、機械学習モデルのサービスへの組み込みでしたり、あと社内のデータ基盤とか ML パイプラインの構築や運用もしています。あと著書として、今年の1月に発売された Python 実践入門というものを執筆しました。でこれ結構同僚とかにも 自信持って進められるぐらいいいものになっているとは思っているので、ぜひよかったら一度手に取っていただけると嬉しいです。はい、ここからが本題です。えっとタイトルにもあった通り、僕は3年前の夏に東京から広島県の尾道市にある向島というところに引っ越してきました。この写真がそうなんですが、まあ、瀬戸内海に浮かぶ小さな島です。で、 東京から広島に引っ越してきたんですが、東京で行っていたコミュニティ活動を継続したまま、広島でもさらに活動を開始しました。で、今日僕が皆さんに伝えたいことは、コミュニティ活動はどこでもできるということです。続いて、僕がコミュニティ活動を始めたきっかけについて話します。えっ、ー、と、私がコミュニティ活動と出会ったのは、 初めて参加したた IT イベントだっ PythonJP の2015ですで。この年は一般参加者として初めて参加して2016年からはスタッフとしてコミュニティ活動をスタートしました。で余談なんですがあの初めての PyConJP っていうのはすごく刺激的で面白かったんですがこの時誰も知り合いがいなくてですねちょっと懇親会とかつらかったです。 ただスタッフになったら知り合いがもうほんとめちゃくちゃ増えて今では結構同窓会に行くような気持ちでパイコン JP に参加している部分もあります。はい、で2017年2018では2016のスタッフ経験を活かしてメディアチームというところのリーダーになりました。2017年の前半は東京で過ごして途中から広島へ引っ越しました。 なので2018年は最初から最後まで広島で PyConJP のスタッフ活動をしていました。で、私がこの東京のから広島へ引っ越したきっかけなんですけれども、これについても PyConJP が深く関わっています。というのも PyConJP のスタッフをする中でリモートでも働けるという手応えを得たからです。PyConJP のスタッフ活動はリモートがメインでした。なのでツールやひどきコミュニケーション あとリモット特有の考え方みたいなのに自然と慣れていきましたまた、えー、っとスタッフ活動をする中で、まあ、スタッフも海外からされてる方もいた時もありましたしあと海外からの参加者と話す中でいろんな価値観を知ることができましたで育った国地域世代などで価値観は全然違ってただみんな Python が好きで Python 好きだから個人で日本までに来て p y h o n j p イトを見 参加してるっていう方とかもいて、まあ、みんな生き生きしてるなと思って僕も好きなことをして好きな場所でしようと思って尾道に住むことに決めましたただ尾道には縁もゆかりもなかったのでまたもや誰も知り合いがいないという状況になりましたでちょうどその頃 p y t h o n トキャンプ a m in 広島っていうのが開催されることが決定していましたでこれは先ほど西本さんの説明でもあったんですが一般社団法人 のパイコン、GP、アソシシエーションが開催している初心者向けのパイコン、Python、チュートリアルですで。これは手を挙げた現地スタッフがあの会場を抑えたり、日程を抑えたり、地元でまあ宣伝をしたりみたいな感じで現地スタッフがリードしながら開催する仕組みで続けられていますで。これは広島のエンジニアとつながるチャンスだなと思って、まあ、TA として参加しましたで。懇親会などで広島のエンジニア方々と一緒に 話してエンジニア会話についての情報を収集したり、まあ、ここで実際知り合って今でもつながっている方も数多くいます。で、僕が広島に引っ越してからの活動ですが、PyConJP のスタッフは続けています。で、続けていたんですが、えっと、ミーティング後に飲みに行けないこと以外はびっくりするぐらい何も変わらなかったなっていうのが正直な印象です。で、あと、こっちに来て誰も知り合いがいなかった。 時でもこのパイコン JP のスラックが活発だったおかげでそんなに寂しさみたいなのは感じませんでしたあとパイコンビニ広島のスタッフを始めているのでですが、えっと、パイコンビニ広島のミーティングっていうのは新型コロナの騒動が始まるよりずっと前、まあ、去年の段階からすでに完全オンラインになっていましたなので僕は尾道というところに住んでいて自宅から広島市内まではまあ都線と 電車でで2時間以上かかるのここういういいととろはすすごくありがたいなと思っていますでその他の活動として、まあ、尾道で黙々会を開いたりとかあと隣の岡山県で GCP のユーザーグループのオーガナイザーをしたりとかあと p y t h o n b o o t c a m p i n g の DA になったりもしましたあと昨年末ですね突発のイベントで年末岡山ごった2会っていうのをこっちに来て知り合った方が 岡山に帰省するっていうのでそのタイミングで一緒になってやったんですが他にも帰省中の方とかが結構参加してくれて実は岡山にもすごい面白い人がいたみたいなのをいろいろ発見しましたで昨年の PyConJP ではあの全国の PythonBootCamp やってきた人たちが集まって前夜祭とかもしてこういう中で地元のコミュニティ盛り上げてたら他の地域との関わりも強くなるなっていうのをすごく実感しました で、まあ、でま、えっとすコミュニティ活動はどこでもできると思っています。で近くのイベントに参加するだけでも OK ですし、まあ、東京でしたり、まあ、林県などの他の地域のコミュニティに入っているのもありだと思っていますで。なければ自分でイベントを作っても OK で、これもコンパス立てるだけで今は気軽にできると思っています。ただの参加者よりも主催者とかスタッフになると得られるものは何倍にもなるので、ぜひおすすめしています。で一度得たやつ つながりが必要もの財産になると思っているので、ぜひやってみてください。はい、僕の発表は終わりなので、ね、西本さんにお返しします。はい、えー、西本に戻ってきました、えー。最後にお知らせです。えー、パイコンミニ広島、えー、2020オンラインを、えー、やっぱり酒祭りの時期に開催します。えっと、今年はあの オンラインのイベントいろいろ研究してみたんですけどあのやっぱり初めての人が敷居が高いイベントにしたくないなと思って1ヶ月かけてアイイスブレなのでえっと今ハッシュタグでコンパスシェアしましたけどあの今日から入っていただけるパイコン広島スラックここで1ヶ月アイスブレイクをしてもう仲良くなって当日を迎えたい。 で当日はもうコンパクトなイベントにしたいみたいな気持ちでいます。一応8月31日まで CFP は、えー、募集しております。あとですね OSC2020、えー、オンラインでも、えー、広島のあのー、人向けに Python、えー、ミニ広島を告知するイベントをやったり、実は9月30日もすごい広島 With Python があるので、オンラインイベントの前にいろいろプレイベントをやってなんか仲良くなりながら。 2020本番を迎えたいという構想で私たち今年はやってみようとしております。えー、これからもパイコン j p とつながりながら地元で仲間を増やしてやっていきたいと思います。いろいろ広島も大変だったこともあるんで、かえってオンラインの方がいいこともあるかもしれないと前向きにえ捉えてやってます。よろしししくお願いいまますす私からの発表は以上です、はい、発表表以以上上でありがとうございました 時間が少しだけ残されていますので、あの質問があのすぐ出るようでしたら、あのお人方だけ質問を受けたいなと思っています。ズームの挙手の機能であの挙手ができますので、質問がある方は挙手をお願いいたします。もしすぐ出なければ、あの何か一言あ言まとめていただけたらと思うんですけれども。 あそうですね。あちょっとお人ただけ、あの、挙手の方がいますので、えっと、こちらの、えっと、早尾鈴木さんが挙手されていますので、質問をお願いします。はい。発表ありがとうございます。まあ、質問というりかは、えっと、先ほど、あの、p y コンビニ広島の あのイベントの募集がされたの、早速あの、あの参加の申し込みをしました。あの、通りさんよろしくお願いします。お願いします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、えっと、ちょうど時間になりましたので。えー、西本さん、須山さん、三津田さん、海鮮さんのトークを終了します。えー、質問がもしまたある方は、交流のスラックで質問をお願いします。 発表ありがとうございましたでは参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いしますありがとうございましたありがとうございまし た, ましたでは。